いやあ、食った食った。いやー気分がいいですね。気分いいわ、マジで。いやーさっきジロー食べてきて、いやあ、気分いいね。いやもうやっぱね、好きなジロー食べて、まあ、あの、もう満腹で気持ちよくて、今最高の気分なんですよ。いやあ、久しぶりっすね。いやーお久しぶりっす。いつぶり ?1 ヶ月ぶり ?1 ヶ月ぶりがお久しぶりなのか分かんないけど。はい。 えー、ドゥアニーがやめたドゥアニーがラジオやめたねこれから一人でやるんだけどラジオねさあ一、えー、人で喋り一人ラジオということでごほ広報にごほラジオでいいのかな4回目これいいのかなこれで名前はとりあえず一人でやるけどまあいっかまあそんな感じで一人でやるんだけどこれからうーん まあみんなが知りたいのはなんでデュアニーを辞めたのって話だよねそうみんなよく聞かれるんだけど本当はまあ次のラジオ撮るかってなった時に多分もうねデュアニーやる気がないのかな多分このラジオうんそれでちょっとしばらく空いちゃって連絡がなくてまあなんか最近こうちゃんと面と向かって話をしたのがあの m r j フライでファミリーでやってるバトルだねそれで まあ、なんか語ってたんだけど多分ね俺のことが嫌いなんだよはいあのー立派なヘイターズですえー前回から話しているヘイターズです僕のことは大嫌いですなんかもう直接的にすごい感情をむき出しでお前のことが大嫌いやーって言われたんでねまあそれでねあのー彼のツイッター見れば分かるのかなあのーまあ決別しましたみたいなこう 前いたサイファー多分池袋サイファーのことかなうんまあっていうことなんでねまあラジオも多分撮らないだろうとまあ事実上ね解散をしましたあのー、最初ねそうまあ3回目か撮った後次のラジオいつ撮るみたいな話しててじゃあこの日撮るかってなったんだけどまあその撮る時の約束がまあ23時から撮るみたいな約束をしたんだよねだけどまあ23時になっても まあ連絡が来なくて、まあ待ってたんだけど、まあ な, な, ないと。で、後日、どうしたのみたいな感じで、なんで23時こ、けいへんねみたいな感じ、期待聞いたら、23時はどうやらこう、絶対ラジオはないだろうと、収録が。社交辞令な感じで言ったと。いやいやいやいやいや、俺、余裕で何時からでも出動できるでっていうふうには思ったんだけど、まあ、向こうは多分ね、やりたくないんだと思う、単純にね。まあ、多分、俺と関わりたくないと、そういうことみたいです。 あの俺はやっぱちゃんとねはっきり言ってもらわないとその辺分かんないからさあの頭悪いからさうんまあいけるやろみたいな普通に思っちゃうよね言わないとまあそうね結局に日1か月か空いちゃったのがねそうこのリスナーとね全国の刑事ロリアにマジで申し訳ないと思ってますいやーもうね1か月かいやーもうみんな心待ちにしてたよね本当は1週間に1本ぐらい出したかったんだよいや俺これからは 1人でラジオやるんだけど1ヶ月に1本は出したいかなって1ヶ月じゃない嘘嘘嘘そんな言っちゃダメで1週間に1本は出したいかなと思ってますねだからどうするまあ1人でやるんだけどこれからなんかゲストとか呼ぶいやそれもありだよねなんかゲストで出演みんないろんな人とね話すっていうのも面白そうだしまあ、あとね出たいよって言ってる人もいるしねまあこれを聞いててそういう話してなくても 慶次郎さんとの、えー、対談をしたいというねあのー、狂気じみた方はねぜひ連絡くださいそうだねでまあいろいろもっとこう解散に至った話で言うならまあ特にないか向こうがやりたくないって言ってるだけだからねまあ俺は本当にに何でもいいからそのー向こうがやりたくないならまあしゃあないとうんそれはしゃあない じゃあ俺はこれから一人でやるとあのでも結局ねあの話を振ってくれたのはデュアニエの方だったのよ最初このラジオって一緒にラジオやろうぜっつっておーいいよって俺ラジオ大好きだからさまあまあまあそれでもねいろいろとそれぞれ都合があるからまあいいでしょううんでねそのさっき言ったフライデーの話なんだけど、まあ、バトル終わってからデュアニエに負けたとあのデュアニエに負けたといや悔しいよ っていうか、バトルに負けること自体が悔しいからさそもそもなんかバトルとかあったらこう、話したりするんだけど池袋サイファーのよく来てるねあの常連の友達みたいな感じになってるもうラッパーのグループラインがあるんだけどそこでこう話してて「うわー負けたわー」っつって「ドヤニエ負けた悔しいわムカつくわー」っつってで結局その大会ドヤニエ優勝かっさらってったからさ「うわ優勝かっさらってったー」っつってもう完全に会場の空気をねあの自分のものにして。 いやーでもそれはす晴らしいやっぱ MC バトルでね会場の空気を持ってって打ち上げるっていうのはもう素晴らしいから完全にデュアニエの箱庭になっていたと。でどういう「フライデー」だったか一日を総括するような感じでまあ言ってたらあのー、そのグループラインにデュアニエも入ってて彼が。で多分ね見たのは夜にその話をして朝方見たのかな見てなんかあのー。 大会しててていうか俺らも気づかなくてその彼がいることをもう他のラッパーとかもあのー「えっ、ー?」ってヤニエが優勝する大会ってどうなんやばいんじゃないみたいな感じのコメントもあってまあなんか多分彼からしたらちょっとイラついたんだろうねそれでまあ確かに誰が優勝する大会がやばいっていうのはまあその日にかっこよかったとかヒーローだったやつが優勝するから。 まあそういうもんなんだけど、まあ、ディファニーがね、まあ、優勝する大会どうなのっていうコメントがあって、それ怒って。うん、で、あのツイッターでこう言っていましたと。ね、なんか、まあ、お腹かも用意症 し, し合うような関係はよくないんじゃないかと。まあ、確かにその通りよ。うん。まあ、でも、ね、その対して、俺が何かしら反応するっていうのが、やっぱ負けた人だから、ね、ツイッター何言っても、やっぱね、負けたは負けただからね。なんか、今度大会があった時にね。 あのー、リベンジしたいと思うんだけどまあツイートとか控えておいてとりあえずラジオはねこれは、まあ、俺のラジオだから、まあ、発信はしようと思うんだけどまあねまあ俺はねていうか俺たちはその俺らの集団はまあ結構ふざけたつもりで面白半分でやったつもりなんだけどまあ本人がねこう赤い目になっちゃったらし、まあ、仕方ないですよねそれはもうあのどっちが悪いというわけじゃなくてまあもうそういう 価値観だったんだってこうあんま冗談が通じない人だったんだっていう風に思うしかないですよねまあそういう時よくあるけどまあ人のねあの様子を見ながらあの対応していくことが大事だとねあの25歳にして学びましたよでねまあその解散云々の話もまあそうなんだけどあのー一つ聞いてほしい忙しかった申し訳ない許してそれは忙しかったあの前回さ 3回目教育実施行きましたと話を終わって無事終わりましたとさあ、えー、この後何するって言ってまあその後ね結局、まあ、教員のその試験を受けることになってまあ受けたんだけどまあとりあえず一次試験は合格して今2、えー、次試験これから受けることになってますま2、あ、次試験が受かったら先生になれるのかなまあ、その他にもうちょっと、まあ、就活しようかなと思った一 般, 一般企業のそうじゃなくてということでね7月から一般企業の就活を始めましたはい あの、めちゃくちゃゃく遅いっす、これあのこのリスナーは多分基本的に全員ニートで働いたことはないから分かんないと思うけどうんみんな中途そうと思うんだけどあのねすんげえ忙しい就活ってびっくりしたいやなめてた俺もあのどんだけ忙しいかって言ったらやっぱまずのその、会社に入るためにその企業の説明会を受けに行かなきゃいけないのねその1時間とか2時間とか。で まあ、みんなさ30社50社とか受けましたみたいなよく話こう聞いたことあるからわそんな受ける必要ないんじゃないとかそんな受けるやつで無能なんじゃないのみたいな思ってたんだけどいやほんとその通りだねなんか受けに企業説明会受けてから実際にどこにじゃあ入ろうかなって決めるで入りたいようなところに履歴書を送るとまあ履歴書作るのは時間かかるんだよやっぱりその企業のやっぱ何をやってるかとかどんな会社なのか給料いくらなのか えー、ボーナスあんのか休みあんのかブラックじゃないのかみたいなこうチェックしてじゃあここ出そうっつってだからやっぱ結構一個一個調べるのにもすげえ時間かかるしもうそれ出すだけで結構な重労働なんだけどそっからまあ面接がありますとね面接をしてまあ1回2回3回とか企業によってあるけど面接をしてっていう感じで結構忙しいんだねそれがまあこの時期だからコロナとかで、まあ、コロナとかねコロナうんコロナとかで あのオンライン Zoom とかでやったりすることが多いんだけどまあ実際に会社に行ってみたいなこともやってうえめっちゃ忙しい忙しいでもまあちょっとそれはね忙しい言い訳になるからね1週間に1本しかも今ねあの夏休み入りました大学生なんで僕一応大学生なんでねもうそれも授業もなくなったからそう授業もああったから忙しかったんだけどまあなくなったからねバンバンラジオ出していきたいと思いますよはいでねあとあれだね ここまで笑いどこ一つもないね真面目な話だわずっといやもうなんかもうちょっとやってらんねえやべえわこれ真面目な話ばっかしてるわと思って洗濯回してる今洗濯の声が音がちょっと入るかもしれない他に何かあったかって言ったらね最近<笑>まあ大会だよねバトル MC バトルの大会 u m b アルティメット MC バトルねまあ、これを見て実際なんか こうラップ始めようかなとか思ったきっかけの一つにもなるぐらい、ね、でかい大会だったからそれでまあ地元の大会出ました北海道のね地元の飛行機に乗ってきましたよあの結果は3回戦で負けましたはいベスト32っすねもう人がすごい100人ぐらい応募して実際に結構人がわーってさ80人ぐらいいたのかなうん15時集合で終わったの24時うん9時間箱に行って大変でしたよ まあねでも負けたは負けたけどね結構いろいろいいモチベーションを持って帰れたしねいいものをまあ還元できるんじゃないかなってこれからまあ、いい経験になりましたすごい。で、まあ、地元のやっぱラッパーとねこうつながりが持ってて仲良くなれたっていうのがすげえ嬉しくてやっぱラップ始めたの東京だったから結局地元は地元だけど全然札幌と北海道とかに縁がなくてなんか悲しいなって寂しいなって思ってたんだけどまあこの度ねいろいろといろんな人仲良くなれてよかったですよ。ね。 でねあのー、まあそうだな札幌の話するとやっぱサイファーが楽しいねめっちゃみんなラップ大好きでもうそうだな韻を踏む人もすごい多くてやっぱン踏むの俺大好きだからやっぱ韻が大好きな人がいっぱいいてまあ、中みんな波長があって、ね、地元どこなのってどこ住んでんのってその地元トークができるっていうのはねやっぱすげえ嬉しかったかなただね札幌とかねこう行くのに大変なんですよ 本当に、東京から行くっつったら羽田空港か成田空港を使って行くんだけど大体ね俺が住んでるのが板橋区なんだけど行くっつったらまあどっちも1時間ぐらいかかるわけですよ電車乗って乗りついてねそれもきついし電車で乗ること自体が大変だからさもう俺も人混み疲れちゃうから乗ってからだって飛行機ってさしかもその時間に着いたらアウトじゃんなんかちょっと前からいてチェックインだったりさあの荷物の登録しなきゃいけないからで 乗ってフライト自体は1時間半でいいのかなそれぐらいでいいんだけどまあ新千歳空港に着きますだから新千歳空港は札幌じゃないからまた、えー、40分ぐらい電車乗って札幌に着かなきゃいけないと意外とねやっぱ飛行機もそうだし歩く量が多くてさいや疲れちゃいますよねそれはもう俺デブだから疲れるんですよいや全部な乗り物になんねえかな ていうか、新幹線早く着いてほしいよね。東京から札幌に一直線で行けるね、新幹線あったらすごい嬉しいわ。でまあ、あとで心残りとすればね、うーん、あの、二郎に行けなかったことかな、今回。やっぱちょっと二郎行けなかったの悲しくて、やっぱ大会が日曜日ってことで、前日の土曜日から入って、夜は札幌の財布はお邪魔して、日曜日大会一日中あって。 で次の日の月曜日には、まあ、帰りますと次郎行く期間がねなかったそれが悲しかったやっぱいつも札幌帰ってきたらまずやることって次郎だからさそれしかないじゃんみんなも実際そうでしょ札幌のラーメン次郎やっぱ自分のね次郎ハマったきっかけだったし一番好きかなやっぱ食べ慣れてるっていうのもあるけどなんだろうキャベツが甘いんだよ、うん、いきなり次郎の話するんだけど他のね東京の次郎と違うところはねキャベツが新鮮で甘いからそれがスープにこうちゃんと溶け込んでてうまいんだよ ただねジローは1店舗しかないからもう、えー、めちゃくちゃ人が並んでて1時間並ぶのは当たり前になるかなまあ俺にとってはまあディズニーランドのアトラクションと一緒だからさそれぐらい楽しいな楽しい思いできるからいいんだけどまあねあともう1個ねあの北十二条にある、えー、山次郎ラーメン山ローここも俺が大好きなところであのこ2つとも店主とこう顔見して覚えられてもらってて 仲いいんだけどまあ山次郎の店主においてはもう SNS つながってるからさたまにメッセージ送り合ったりしてやるんだけどまあ次郎の方から言うとまあよく来たらね「お久しぶり」っつって「最近何してんの?」ってこうよく言われるわけですよ向こうはまあ次郎の店主になるにはこう三田本店とかで修行して認められてからじゃないとその総帥にラーメン次郎の総帥に認められな い, ないとあの乗れんわけできないわけですよ。あの認めめられて初めて初札幌に 出ししましたって感じなんだけど、まあ、東京のジローも知ってるから最近どこのジロー食べてんのみたいな「いや俺だったらじゃ あ, まあ池袋行きました」とか「新宿行きました」とかね「ひばり行きました」とか「ひばりが丘」「やんンカイド行きました」とかいろいろ ね,、まあ、ね言ってるから言うんだけど「あそこねあそこあれだよね」みたいなとかこう言って、ね、もうそこで東京の話戻ってきて「まあ、いつまで東京 い, いるの?」みたいな「まあ、大体いつまでです」みたいな感じになって言うんですよ。 まだいたいあのー、札幌にいる間はいつものいつもは毎日ロ郎行くから例えば三泊四日とかだったらま三、あ、回は行くと。で山次郎の方にも顔出すからだいたい札幌にいる期間にま五、あ、六杯食べるとね三泊四日とかだったら。まあ、でもう山次郎の店主の方で言うとまあここはね一人で切るものにしてんだよおじいちゃんが。昔は助手がいたんだけどその助手がねもういかにもロ郎の店員みたいな感じのでっかい人ですげえ こう面白かったんだけどまあ今は一人でやっててその一人のおっちゃんもすげえいいおっちゃんでめっちゃ見た目怖いんだけど髪も金髪紫っぽい金髪のねおじいちゃんで音楽やってるのかなドラムやってるみたいな感じの人なんだけど「えー、らっしい!」みたいな感じで僕来たらすぐ「お久しぶり!」って感じで声かけてくれるんですよめちゃくちゃ優しいよねなんならもうあの昔行きすぎてその山次郎に週8回行ったのかな週8回行ったうんあのー ここれ肝なのは1日、があるってことねその時は水曜日に天気予備だったんだけどだから1日2杯食べる日が2日あるあとは毎日1杯ずつ食べるみたいな練週8が成立するんだけどまあそういう感じで覚えてもらっててもうそんなお客さん過去に見たことないよって言われてたんだけどまあその店主ともいつも会ったらいつまでいるのみたいな、えー、いつもえ何日までですって言ったらもうそれいつもね「わあまた寂しくなるね」って言ってくれるのね。 いや、いっちゃいいよおっちゃんだよ、本当に。俺にとっては、もうあの、お父さんだから、育ての親だから、体を育ててくれたね、この。いや、もう、いいおっちゃんなんすよ。でね、山次郎はどれが好きかっていうと、もう好きが伝わりすぎて、あの、俺の顔写真が貼ってあります、店内に。意味わかんないでしょ。貼ってます。好きすぎて。まあ、それぐらいあの。誕生日とかの時にも行ったし、うーんと、クリスマスとかの時にも一人で行きました。えー、山次郎、札幌にいる時はね。 そのたび豚をねサービスしてくれてお誕生日なのみたいなおめでとうっつって誕生日ケーキをね誕生日ケーキの一杯をドーンって出してで豚豚サービスっつってこう渡してくれるような感じのいいとこなんだけどまあ今回行けなかったの悲しいね札幌にその二郎にねまあ次行くときは行きたいかなまあ い, いつになるかなまあとりあえず KOK の札幌北海道予選があった時は行こうと思うんだけどそんな感じで でね、まあ、地元のその話ができたっていうのが嬉しかったっていうのは俺地元が実家があのー、新小鳥なんだよねこれ多分聞いてる人分かんない人いっぱいいるかもしれないけどまあ新小鳥ってとこ で, で一人暮らしだのね一人暮らしが北24条駅の付近に住んでたんだけどで俺ずっとずーっとそれで気になったことがあってあのー、近くにパチンコ店があったのパチンコ店がなんか うんとキャバクラとかさパブとかそういうビルの中に1階がパチンコ店みたいな多分税金対策なのかなそういうのってで建ててた全然やる気のないパチンコがあってうた、あのー、っ, ってたわけですよあのーはい、0.1 円だから1000円で1万発出るパチンコ普通のパチンコって4円パチンコだからもうあのレートで言ったら4分の1じゃないよね40分の1だよねでもめちゃくちゃもう安いパチンコ だからまあ全然当たんないんだけどまあ1000円以下で楽しめる何百200円とかで遊べるのかな大体そういうパチンコ店があって全くやる気のないパチンコ店がよくこう行ってたわけじゃないけどまあ気になってたんでたまに行ってたからで地元のそのラッパーに聞いたらあそこ潰れたよみたいなあマジかーって思ったよねやっぱでもそういう話を結構聞けたのが嬉しかったな今何どんな感じなんていうのうんなんか 俺が住んでたとき、たぬき工事はまあ、商店街が札幌駅からちょっと歩いてあるんだけど、でっかい中央のなんか商店街があるんだけど、えー、とね2丁目から6丁目はあるのかな結構全長も長いところなんだけど、そう4丁目に、えー、いや新宿にもあるかな新宿と八王子にもあるベガスベガスがあって、パチンコ店ね。で、その向かいにドン・キホーテがあったのかな昔は。 その場所がこう移動されていたっ て, てが移動してるっていうのが相当だよね工事されててもう全く様子変わってていいやー悲しいななと思うよねなんかいろいろ思ったのはあとあ涼しかった札幌やっぱり行ったのが8月のじゃあ7月31に大会だとは7月30からなんだけどまあ東京だったらもう普通に35度とかねもうあの真夏日超えてる日とかも真夏日超える真夏 夏日とか真夏日の日もあったんだけど札幌はね言うてもまだ25度とか多分マックスだと思うんだけど25度から30度ぐらい、まあ、暑いっちゃ暑いんだけど東京の暑さに比べたら全然変でもなくてなんかむしろ過ごしやすいなって思っちゃったぐらいでなんか俺そう思った自分がすげえ寂しかったっていうかあれ地元民なのに東京に染まっちまったなってこう思った時があってそういつも札幌に行く時に最近だとああ今の季節って雪降ってたっけとか。 あれ暑い気どんな格好やっけってこう思う時があっていやその瞬間って毎回いつも寂しいなって思うんだよなんか地元じゃなくなったなっていやもちろん地元なんだけどいやだからねそういう気持ちもこう思い出してくれるっていうような感じの遠征でしためっちゃでも楽しかったかなその UMB の大会終わった後もあのラッパーと朝までねラッパーサイファーしたりとかまあその後ねこう喋ったりとかして大会の感想とか聞いてお互いねこう話し合ったりとかしてめっちゃいい日。 遠征だったんですよ、日。また行きたいなうんはいそんな感じでまあ、地元の話もあっていやーどうするこのあといやあとさこれ一人で話してるじゃん今俺思った一人で話してさあの、今まではデュアニエと二人でさ話してるからその様子をお互い向かい合ってさ撮ってただけじゃん向かい合って話した様子を撮って配信してただけじゃん 一人で話すってなるとさ今ただ一人で部屋で話してんだけど自分のケイジロー宅でケイジロー宅から全国三十六局ネット配信してます全国じゃないもう全世界へ日本じゃなくてもう世界へ配信してますハロー、うん、グータンルーボージャンボー、うん、カムサハムニダー、うん、ニーハオ、こんにちはこんにちはケイジロです一人話してんだけどこれどうお聞こえてんだろうねみんなからは ちょっとこれ一人ラジオなんかみんなに向けて話してるっていう感じになってるからいや一人ラジオって難しいね一人しゃべりってよくなんか佐久間信之さんとかさ「オールライトニッポンゼロめっちゃ聞くんだけどあと菅田将暉さんとかさファーストサーマーウィーカさんとかさ何でさん付けしてんだっていう話なんだけどタレントブリスになっていやーすごいね一人ラジオむずいねみたいなさよく話し合ってたけどいやその通りだわこれみんなあのコメントめっちゃください どう聞こえたのかこれすげえ気になりますつまんねえとかって声もいいんでいやこれつまんなかったらどう改善していこうかなっていうのねあの励みになんでお願いします頼ますねーコメント一人あそうだメール紹介しようなんか今まで溜まってたんですよメールがいくつか来てもら送ってきてもらっててこれ読まないとこれ紹介しるあのこれからあのメールじゃなくてあの Google フォームを概要欄とか Twitter とかに載っけておくんでそこからみんなコメントしてください全部読むんで ぜひそこでねリスナーとツナコミュニケーション取りたいと思います。で、一つそのリスナーさんから、あの、あ、もうケージロリアンね、ケージロのファンのことね、ケージロリアンからもらったのは、その、毎回メールテーマを発表して、メールテーマのトークしてから、次の回にメールを紹介、募集するっていうのはおかしいんじゃないかと。それってメールテーマ1個終わってんじゃないかよって言われてました。あの、まあ、その通りだな、確かに。だかかららこれからそういううういいど スタイルで構成でやっていこうかっていうのもちょっと模索しながらねあのこのラジオね成長させていきたいと思いますよでもらったメールどうしようか読もうかうんはい、えー、ラジオネームスマイリー、えー、飛んだ話だこれ第1回の飛んだ話ですね、えー、神奈川のヘアピンカーブでバイクを全力で傾けたら前にめちゃくちゃ遅い車がいてブレーキかけた瞬間にハイサイドで崖すれすれ前まで吹っ飛ばされた時は死んだと思いました スパイ映画のアクションシーンのスローモーションの感覚です。ああ、事故ったってことなのかなこれは。吹っ飛ばされて、スローモーション。わかるわ。事故ったときって、なんかスローモーションな感覚、すげえわかる。<笑>俺も一回事故ったことあって、あの、いつかなー、なんか、そのとき、酒飲んで帰るときで、自転車、友達の自転車借りて帰ったんだけど、ああ、もうご機嫌で、あの、ご機嫌斜めじゃないや、ご機嫌、ご機嫌真上でもう、そんな状況で、 イヤホンつけながら私ねワンオクロッキーしてたのかなアンサイズニア歌いながら帰ってたのよ「わーわー」って歌ってたわけですよででんてんてんてんてんでで俺が右車線に走っててで左車線に変更するときに後ろ見ないでこう変更したら後ろからタクシーに吹っ飛ばされてバーンってその時はねもうスローモーション感覚だったな あの吹っ飛ばされてなんかね話聞きあとで聞いたら全然覚えてないんだけど5メートルから1 0ル吹っ飛ばされたよって言われててマジでなんかそのドラレコみたいなの見せてもらったんだけどその時はドラレコをちゃんと車のボンネットに俺が乗ってるって感じ一回乗ってから飛ばされてるって感じなんだけどその時でもねあの頭打たなかったのよ幸いにも空手やってて俺昔その多分癖で受け身が無意識に取れたおかげで 手はすげえ、もう傷だらけなんだけど、だったんだけど、自転車も壊れて、友達の自転車がね、もうねじ曲がったんだけど、でも知らなくてよかったよっていう。はい。もう一個来てんな。スマイリーから。嬉しいですね。えー、属性エスパーフェアリー。俺、フェアリータイプ知らないんだよな。ポケモン、ルビー、サファイア、エメラルドまでしかやってないから。報告。ここ数年、丸ル・チンチンの立ちが悪いです。 勃起してもシワが残っており昔のパリッパリの立ちを見せてくれません県内閣についてどう思いますか<笑>これはエスパーだなフェアリーちゃうやろこれはフェアリーじゃないだろうなんねツッコみたいのはあの丸チンチンの立ち上がりが悪いですあの丸の位置間違えてるのねあ と, あと丸で隠せてないっていうことね来てるんですよねただこれ報告かただの報告だから俺はなんかコメントしなくてもいいのか 相談ってわけじゃないもんねうんそうっすかはい現内閣についてどう思いますか現内閣今の総理大臣って誰だっけ安倍違う鳩山んん あ, 岸, あ岸田文雄さん岸田文雄さんだはいえー、現内閣については岸田さんだっていうことが、えー、今思い出せましたそれぐらい分かりませんはい続いて ラジオネームクレハあクレハくんだ嬉しいですねラジオおもろかったデフ今後もラジオ界中ヘッズとして生きていきます頑張ってください嬉しいねこういうメールありがとうみんなあのこういうメールでもいいからねいやそうと励みになるわ嬉しいわこういうの来てくれるとあのケージロリアンですねクレハくんもねはい次えー、っとえー、ラジオネームあそぎ お二人の高校時代の話を聞きたいです。ああ、お二人、もう二人って一人なんだけどね、お一人なんですけど、高校時代か。ああ、俺、高校時代、まあ前も言ったけど、野球部だったんだけど、ずっと、1年生から、そうだな、もう毎日練習で忙しかったかな、とりあえず。もう野球しかしてないもんね、あの時朝5時に学校着いて、大体23時ぐらいに帰るっていうねだから、5時間から23時だから。 18時間でほ、まあや、休憩とかもありながらだけど、18時間の高速と、あの、超ブラック、給料なし、むしろマイナスの、で、重労働ね、練習して、めっちゃ忙しかったかな。で、そうだ、あれ、前言ったっけな、その、3号飯っていうのはすげえ大変だったな。あの、米を、3号を弁当で詰めて持ってかなきゃいけなくて、それを監督に見せないと練習に参加できなかったのよ。 それを食べるんだけどまあもう1時間目からちょっとずつちょっとずつ食べてあの授業中とかも早弁してまあでも高校時代がなんか野球部を応援してたからなんか野球部に対して の, そのある程度の愚行を許されていてもう机にもちろん置き弁してたんだけど全部教科書をねロッカーに入れてたんだけど1時間目になる前に一緒に使う教科書持って机に全部ドーンって壁にしておいてあのもう結構高いね頭隠せるぐらいのそれは嘘か。 胸ぐらい隠せるまでの高さにして置いてまあそこで携帯いじったりと か, なんか作業するんだけど別のね弁当食ったりとかねでまあたい1時間目から5時間目6時間ま で, で眠ったりゲームしてつむつむとかウィンドランナーとかあとなんだクラッシュ・オブ・クランかな俺やってたの今クラロワやってる人多いよねクラッシュ・ロワやるクラロワ俺クラクラやってたのあのその時クラクラやってでつむつむハート送りやってでハートがなくなったら寝るともうそういう感じでした 他ななんんかやってたかな高校時代うーんあでも俺あでも野球部だったからちょっとモテたななんか夏になると高校野球が好きな女子っていうのは結構現れるからあの野球部のカバンを背負っててまあまあ強い学校だったからそのカバン背負ってるとで、まあ、さっき言った狸ぬき工事とか歩いてるとうわっつって甲子園決まったところじゃんとかこう頑張ってくださいみたいなとかくれてでツイッターもさ別のアカウントだったんだけどやってて野球部って書いてあって。 あの野球ファン女子がこうフォローくれたりとかしてねあの結構モテましたこんな感じかなあなんか他にもあったらおいおい喋っていきます他にも、えー、あもう一件来てくれてるラジオネームあそぎ正規リスナーですリスナーの呼び名とか決めましょうあリスナーの呼び名ねあれでしょ例えばオードリーとかだったらリトルトゥースみたいなオードリーのオールナイトニッポンでリトルトゥースとかそういうやつでしょ なんか あ, とあったっけあ、まあでも他なんかに、あれだよね、配信系、YouTube の配信、これこれのリス、さ、あのー、ラジオとかこれリスとか言ったりするよね。そういうのか。どうするごほごほにごほごほリス？ごほリスダサいなぁ。違うなぁ。なんかあるケージロリアン。ケージロリアン。ケージロリスなケージロリス ジロリスジロリスなんかいいのあるかなジロリスがいいかな今んところジロリスにしようかなちょっとあの考えておきます。あのー、リスナーの呼び名とかなんかいいあなったら送ってください。あのそれもちょっとみんなで会議しましょう。さあねえじゃあこメールじゃないけどね。あのー、Google フォーム募集してます。来てくださいみんな。そんな感じかなー あとは、そうだね。あ、ライブ情報でも話そうかな。えー、まあ一応、興味の人はすっ飛ばしてください。えー、っとね、8月の、まあこれバトルの方かな、出るのは。8月27日にバトル出ます。茨城県の方でバトル出るのかなこれサイファーの対抗つつってたな。池袋サイファーとして出ます。他にね、池袋サイファー、まあ、あの、新潟からよく来てくれる即興のタックくんが持ってきた話で、即興のタックくんと、 あの、アクトって ACT ってやつですね。あの、今度、まあ、呼ぼうかな。ゲストで、ね。一緒に3人でバトル出てきます。あと、カラオケ大会もしてきます、これ。それがメインだな。あとね、カラオケ大会にはもう、あの、池袋サイファーの歌姫。あの、クミさんっていう人もね、クミって人も一緒に、あの、呼んできたので、ヘルプをお願いしたので。で合計4人で、えー、茨城行っていきたいと思います。あと、なんかあるかな。うん。 9月18日にフーズリアルがあるな。一回ちょろっと話出たかな。ヒロ KK ゴルフェさんの主催してるフーズリアルってバトル。えー、一応、えー、予選から出てきたいと頑張ります。あとね、そうだなー。あ、えー、と8月の20日。えー、ちょっと戻るけど、土曜日だね。六本木でゲーム語り、えー、ライブやってきます。えー、主催の異次元さんですね。ラッパーだけじゃなくて、歌い手とか、ね、ゲーム系の DJ 流れたりとかして、すげえ楽しいです。みんな優しくて明るい感じですね。 ヒップホップのイベントにしては、すげえ明るい。あの、なんか、怖くないし。ぜひね、あの、行きたいって方は DM で、ゲストで安くなるんで、あの、ぜひ声かけてください。あとね、9月25日に、えー、ギャラクシーナイト。あの、実は、あの、ギャラクシー入ってます。ギャラクシーって、早稲田大学のソウル、えー、ミュージック研究会。あの、まあ、ライムスターの、ま、ミディさんとか、入ってよね。ケンズさん、今日ーでさんとか入ってたよね。なんか、 有名なところです。はい。ギャラクシーに一応入っています。なので、あの、ギャラ内でライブしていきますと。え詳しい情報はね、YouTube の概要欄に、えー、載せておきますので、ぜひ見てください。曲紹介いきますか。いや、あの、さっき、まあ、札幌の絵、遊んできたって、こう、話をしたんで、あの、北海道の MC からね、紹介したいと思います。えー、ライムクラウド。これはね、あのー、札幌サイファーの主催のクオークさん。え u m b の2016の あの北海道代表でも出ている方とイル・えー、いるオーガスさんですねあのサイコパスですめちゃくちゃラップ大好きサイコパスですあのー、今回 UMB 見た人いっぱいいると思うけどすごい大会だったじゃんあの死闘が終わったあとにもう15時間24まで監禁された後のみんな疲れてハァってなってる時に多分終電も逃してる人もいるんだろうけどに終わった時 瞬間にニコニコと、よし、財布はしようぜーってこう、ぶっ倒れてる人もいるのに、決勝とか戦ってた人たち、MG よし、財布は行こうぜーとか言って、めちゃくちゃラップ大好きでしょ。もう、笑っちゃったもんね。ラップ好きすぎて。それぐらいの、えー、イル・オーガストさんと、お二人ね、ライムクラウドっていう、えー、クルー組んでて、あの、多分ね、ライム大好きインおじさんたちだね、憧れの。インを突き詰めた人たちのね、あの、末路っていうのは、すごい美しい光景。で、その中、 陰を踏み続けたら、このどうなる道をたどるのかっていう書いたそのイ道。インはライムの陰ね。陰、道、道で、っていう曲ね、あの紹介したいと思います。半端ないね。もうほとんど陰を踏む曲。もうなんかね、アルバムが、もう名前がもうぶっ飛んでて、アルバムが出てるんだけど、これ配信系で聞けんだよね。イン好きのための10曲。 こんなななストトレートな表現いいよよねねきののための10曲ってすごいよ、ね、これ写真もすごくてさティンバーランドに本当にフルーツのライムを踏んづけているっていう踏みそうになっている写真のジャケシャジャケシャがめっちゃいいいやこれをね紹介するのもねなんかあのそう俺好きなバースとかめちゃくちゃ食らってるバースがあってその2バース目にイルオガスさんかなイルオガスさんの「言っとくなら陰のうまさ」 実力ハーダーヒップホップマナーってここあるんだけどインドうまさがヒップホップマナーってさなんかすげえ俺の中で食らったなって思っていやそう言い過ぎかもしれないけど俺はもうラップイコールインぐらいの感覚の比重を置いてるからうわこれはもう食らったーと思ったもんねそんな、えー、ライムクラウドからインドですどうぞ 仏教ともテンション急上昇不今毒を積むの中ード。人生トゥショートエイジオブウルトロン百獣操る息ゴロここそばとバリューの門日々味わい聞かすユーズコショウ通えサイファー歯止めなしだ稼げプロップスと注目とこの道を行けばどうなることかこの道を踏めばどうなることかこの道極めりゃどうなることか耳に響く音楽言葉それが耳 イ「インドウ」「インドウ」「インドウ」「インドウ」「インドインドインドインドインドとはふむこととみつけたりすぐさまライムふみ やばなライム流すタレルじゃ流すタレル歯が暮れてく敵が暮れてく一くなら瓶のうまさは実力派なヒップホップマナーまるでアットなビートにはまるライム極める道は生かしのカサムライラタダフタフツ四重テン。 関係なし始終鍛錬罪奇襲作戦仕掛けて see you again リズムだけのシンプルなゲームでも技術や精領リズムがネート好きこそモノの上手なれ、それを引き倒すことこそトップだぜこの道を行けばどうなることかこの道を踏めばどうなることかこの道極めりゃどうなることか耳に響く音楽言葉それがインロイン 武者修行クラクゾのおいさもとでインドを貫こうフランクトンから髪の中間層ビタダス角露イニシャル Q35 俺が踏んじゃうと見せかけオガストにパスタマイクこの男も外さないそんなセッションなキラーパスにもウィンカーダンスイバランスな新感覚リハチャックフロム新セ歳ンに込めるもん強く信じとけ道の上御用牙のおとおりだ頂上に立つア道上ー師範踏み込み稽古に立ち稽古はかり稽古 にぶつかりュン瞬間のゲート、フルハイテンション、開始の合図はツータンテーブル、コノミチオ、イケバトー、ナルコトカ、コノミチオ、ウメバトー、ナルコトカ、コノミチキュアメリアトー、ナルコトカ、ミミニー、ピン、ドン。 聞 い, ただいたののはラライイムクラウドドンでした他にもあの曲を紹介してほしいって人がとか、えー、アーティストさんとかラッパーさんとかいたらあの僕の方に連絡してください是非こっちの方でもね紹介していきたいと思いますので、まあ、今回はもう北海道の思い出も喋ったしっていうことで、まあ、もう自分切ってお願いして、えー、ライムクラウドに連絡してかけさせていただきました許可をいただきました やばいよねいやほんとにニコニコしちゃうわ曲聴いてるともうアルバム1個通じてねなんかうわーお腹いっぱいだーってなれる満足感のある感じいやまあ、最高だよね、うん、イン踏むのはそれぞれのなんかこうスタイルがまたちょっとちょっとずつ違って踏む感じが、うん、クォークさんは結構すごい名詞とかもう結構文字数をちゃんと合わせてバチバチって踏んでいくんだけど逆にイローガースさんはそうまあ硬いんだよねンが。で を使って、動詞とかね、助助助動動詞詞詞ととかか英語な使ってあ日本語もあるか使ってあのとにかく堅く踏んで意味をつないでいくっていうねなんか面白いんだよね2人のスタイルがいや札幌サイファー面白かったなほんとになんか今まで行ったことあるサイファーで一番面白いんだ断トツで面白いんだよな何だろうねこれちょっと地元のちょっとかかってるのあるのかもしれないけどいやほんとにサイファーが盛り上がっててなんかまた行きたい いや札幌とか北海道に来た際はもうぜひ参加してみてくださいみんな多分連絡したら結構開いてくれるみたいなんでどうかな適当なこと言えないけどそんな感じですね続かなかったですねまあ僕はあの続けていきたいと思うんでラジオねこれから一人でやってきますあとはえー、まあゲスト誰か呼ぼうかなっていうのとメール紹介しましたマジでメールっていうかまあコメントくださいあの頼りになりますそのリアクションですげえ話広がるんで まあありがたいっすね。あとは、そうだね。まあ、札幌の話か。いや、よかったよっていうの。また帰ってきたいね。なんか、東京の池袋のと札幌2つ拠点作ってね。なんかラップしてたら最高に楽しいからね。なんか、これからも行きたいな。うん。あとは、まあ、ちょっとこれ以外にも、ラジオのこれ以外にも、最近配信してて、あの、 インスタライブとかツイッターのスペースとかねちょっとやってるんでぜひ覗いてきてくださいあの僕ウーバーイーツ s 普段やってるんですけどそのウーバーイーツでバイクで走りながらその様子を垂れ流してるとでコメント来たら返してるみたいなえゆったりあのやってるインスタライブもやったりするんでまぜ、あ、ひ見に来てくださいとえー、今日はじゃあこんな感じで終わろうかなはいこれそうだこっから俺一人で編集者もさ今までそのデュアニエの友達がやってくれてたじゃん やってくれたんですよはいだからよかったんだけど俺自分で今回ちょっと編集することにしてでプレミアプロっていうの画像動画の編集ソフトを入れました買いましたプレミアプロ使い方わかんねえまあ使ってないからなんだけどなんでちょっと多少ねしょうぼい編集になるかもしんないけどまあこれからはでもこのラジオだけでう動画顔写真しなしでもうストロングスタイルでやっていこうと思うから。 その花からやりたかったですねこれラジオストロングスタイルなラジオ、うん、でまあ曲紹介もこれから続けていくとでこれからプレミアで編集して、えー、出していきますと急いで出さないとねもうだいぶ開いちゃったからねそんな感じかなうんいやでも思い返してみれば結構あの編集はデュアニエに印象操作が働いてたなって結構思ってたのよまあ編集してる人も 彼の友達だからっていうのもあるけどいやあ多分そこ内通して結構やりや情報操作行われてたんじゃないかなってその出た作り終わった収録の作品に対して検閲かかったんじゃないかなって結構バイアスかかってるよって俺は思ったね確かにだからねもうあのこれからは俺だけが編集して自分で出すからもう俺のいいように見せていくんであのよろしくお願いします あーそうだね。ああと、あ、話がめちゃくちゃやな。うん。あと、あの、フロンティア MC バトルっていうの、昨日出てきたんですよ。あのー、主催の MC、しぐれさん。うん。その感想でも言おうかな。なんか、いや、すげえよかった大会だった。なんか、もともと第4回なんだけど、今回。3回まではツイキャス。 とかでネットのバトルだったんだけど、まあ現場ってことで、R ランジの6回ね。初めて行ったな、6回。7回は行ったことあったんだけど、めちゃくちゃでかいね。まあ、そこでバトルしてきましたと。もうそこはね、ベスト16で負けちゃったかな。ケツノアブノーマルくん。めちゃくちゃラップうまかったなあれかなえようかなかったないや、なんかすげえみんなラップが超上手い人とかさ、見たことない現場で MC がいっぱいいて、なんかすげえいい経験だった、それも。なんか小武藤さんのさ、 イあとまあそれ MC 松島さんとかやっぱバトルうめえなーって思ったわ本当に。なんかラップもうまいのはそうなんだけどそこじゃなくてなんかそこはあ、なんか前提条件でバトルがうまいっていう感じだったすごかったなまああとはそうだな北海道からも来てくれてて脱走と BHS うん、BHS と、BHS は東京に住んでるのかな、今、うん。脱走が飛行機から来てくれて、乗って。めちゃくちゃうまかったな、ラップ。しかも強いしね、お互い。いや、良かったね。やっぱ地元の人とまた会えるっていうね、まあ。そんな感じで、フロント MC バトル、最高だったよっていうのと。あと、これから1人でラジオするっていうのと。1人でラジオするのすげえ大変だな、やってみると。今何分今40分か。これ編集してちょっと短くなるんだろうけど。うわ、長え長く感じるわ。 ちょっとこれからもっとなんかあれだなちゃんとネタ考えてこないとダメかもしんないなうんはいじゃそんな感じであの終わりたいと思います。